ではチラシ集客の仕方のお話をさせていただこうと思います。掃除です。よろしくお願いいたします。えっと、えー、独立開業とか整体院治療院などで、まあ、集客しようと思った時きに、えー、今日は役立つ話になるんじゃないのかなと思ってるんですね。はい。でえっと一般的にこう治療院とか整体の集客というとあのまあ、チラシビラですよね。 まあ、それを配ることによって集客できるんじゃないのか？っていう風な考え方とかイメージ持たれてる先生も多いんじゃないのかなと思うんですね。はいで、これまあ我々藤塾で今までですね。もうおそらくですけど、1000人近くの塾生さんとか見させてもらってきた。中で、まあ、チラシはどういうものなのか？ どういうものなのかっていうのは生体院ビジネスの中でどういう位置づけなのかって話をさせてもらうと思うんですけど僕は一言で言うとですね も, うものすごくですね効果的なんですねはいでえっとまあこれほど、まあ、店舗集客の中でも生体院でチラシで低コストで まあ、ある程度肩さえできれば、集客できてしまうという媒体が、まだずっと存在しているっていうのは、素晴らしいことだなっていうふうに、私自身は感じておりまして。なので、皆様のイメージ通り、今日はチラシはどうやって集客するのかって話をさせてもらうんですけど、絶対にチラシはやった方がいいですっていう話は変わらないんですね。で、チラシをどういうふうにやればいいだったりだとか、チラシの実践の仕方についてえっていう話にちょっと展開しておくんですけど、 まずチラシなんですけど一般的に出回ってるチラシは使わないでくださいで理由はあの反応が取れるチラシというか あ, のあれやっぱ肩テンプレートですねでこれが良ければその肩さえ崩さずにチラシを作れば集客できちゃいます逆もしっかりで肩を知らない状態でチラシを作っても本当に集客できないです本当に集客できないです えー、本当にしっか激できないです。あのー、っていうのも私自身も、まあ、最初だからチラシって言ったらこう新聞に入ってるような新聞広告みたいなやつのイメージでチラシを作らせてもらったっていうふうな過去があるんですけれどもなんですけどあのそのやり方をしてまあ、巻くということ私は幸い免れたんですね、まあ、いろんなその時に話を聞ける人がいたので。はい なんですけど、えっと、実際にチラシの集客の成功事例ほんとたくさん見させてもらった中で言うともう肩が命でこう肩がいいものでないと全く集客できないで、その肩ってどういう風なものなのかって言ったらですねもうこれはもう結局だからチラシってどうやって作っていくのかって言ったらいいものといいものを掛け合わせる結果の出てるものいいテンプレートのもの同士を組み合わせるここだけだと思うんですね、うん でこれを組み合わせていくときにメッセージの部分なんてこう文言を書くのかっていう部分を普段お客様が一番おっしゃっている感情的な言葉に変えるこういうようなことをやっていくのが実はあのセオリーになっておりますですので広告とかチラシってどういうものなのって言ったら実はもう自分で作らない自分で作らないんじゃないのっていうふうにあの思ってるぐらいがよくてですねポイントは言い方を手に入れることと その言い方を手に入れたものをどうやって組み合わせるのかで。組み合わせる時のエッセンスとしては、普段皆さんが施術されている患者さんのお声をこうプラスする、ティップスで付け加えるというふうな形が、えー、基本的ないいチラシの作り方なんですね。なので、チラシで本当に集客されたい方は、どういう形がいいのかって言ったら、う一言だけ言っちゃうと、いいやつとか実際に反応が取れたものを手に入れること、もうこれが、 えっと、8割以上であとはほとんど関係ない動作になってくるんじゃないのかなっていうふうに個人的に思っておりますはいですのでポイントは今日の動画まああの打ち合しは本当に集客したいと思われる方はもう本当にもう集客できる方のものを何とかして手に入れるってことを意識されるのが非常にポイントだと私は思っておりますで逆にやっちゃいけないことは自分で考えることと自分でアレンジすることは非常に危ないです 冒頭で申し上げましたけどうまくいった動詞の型を組み合わせて一つのメッセージを作り上げていくなのでポイントはうまくいっているものをたくさん手に入れることでそのうまくいったものに関して普段お客様がおっしゃっているメッセージを組み合わせて作っていくというふうなまあそんなイメージがいいんじゃないのかなと思っております、はい、なので今日は生体院とかね、えー、接骨院とか、まあ、自費診療のいわゆる集客でチラシはすごい有効で、まあ、変な話チラシ5 万, 枚分あの5万円分だけ巻いて売り上げ本当に 5、60万とかいくケースも私なんかも見たことあるので、まあ、チラシすごくいいんだなっていうのが伝わればいいと思いますし、まあ、チラシの成果の出し方はうまくいっている方とかテンプレートを、まあ、手に入れることだというような形でご理解いただければと思っております。はい、というわけで、えー、今日の話は、えー、チラシで集客する時はうまくいっているテンプレートを手に入れてください。でその先運用の仕方としてはまずそれを使ってみるかうまくいっているテンプレート同士をどうしよう組み合わせるってことですね。 で組み合わせてもしティップスでメッセージ変えるのであれば、その患者様がおっしゃってるお声とかを入れる、メッセージなんか入れていくっていうのがいいですよって話なので、ぜひとも参考にしてみてください。というわけでえ、今日の動画は以上になります。面白かった方は、いいね、およびチャンネル登録をしてください。えー、そして YouTube の下の概要欄に、えー、独立会合で成功するような、あの、ノウハウいっぱい出してますので、下のリンク見てみてください。以上です。